最後に一緒にぜひぜひご一緒に踊っていただけたら幸いです。どうぞ見ながらでマネマネでもねご一緒できたら嬉しいです。よろしくお願いします。どうぞ入ってってください。ね、お願いいたします。 石流三代目家元